皆さんこんこにちは大川介です僕は動画クリエイターをやりながら会社経営をしたり約1000人規模の動画コミュニティトランスサロンや動画をより専門的に学べるトランスメディアなどを運営しておりますこのポッドキャストは動画クリエイターの僕があえて音声のみでお届けするコンテンツです、えー、ぜひホットやマスクをつけてお聴きくださいやまつやってきましたよお久しぶりです皆さんそんな声してたっけお久しぶりです皆さん わ、ま、り、あ、と日本一周始まって、まあ、割と序盤に、まあ、1回、まあ、マッツンとアンディさんと、あとエピソード100で、みんなで対談したけれど、えー、したですけれども、どうですか最近の調子は。どうだろうもうなんか夏が来てる。来てすね、キャまピングカーに。北海道はすごい涼しくて心地よくて、あの気候が恋しいですけれども、もう南下してくるにあたって、もう徐々に暑くなってきて、もう今すでに、 ね、やばいもう窓閉め切って音が入らないようにね、ポッドキャスト体制で撮ってるんですけれども、もまあ暑いですね、かなり。そうですね、もうその、まあ、ここからでもさらに暑くなっていきますから、ね、ら九州行ったら多分やばい、もう梅雨とか明けたらなおさらだと思うし、やば そ, うまあ、そうなってきた時にまあどういった形で僕たち の, その撮影を開始するかというところは、そうですね。まあ、ままあ考えなければいいせんね、yes. はい で、まあ、早速ね、ちょっと、あのー、今、クラフトビール、サロンメンバーさんからもらった、クラフトビール。これは、な、どこなんですかえー、小江戸。小江戸ビール。めっちゃ美味しいです。本当ありがとうございます。えー、まあ、サロンメンバーさんからね、本当にたくさんのギブをいただき、えー、それを、まあ、飲んだり食べたりして、日本一周頑張っております。えー、早速ね、明日から仙台、宮城の仙台で、うん、まあ、簡単なミートアップと言いますか、 えー、ご飯を開くので、えー、もし、あの、まだチェックしてな い, い方は、えー、見ていただけたらというふうに思っております。では、お便り読んでいきましょう。期間、期間。じゃないかそうだよ。そう今日か。今日になっちゃうんだ。<笑>そう。だから、いや、違う。そういうわけじゃない。これはよくある流れのやつ。うん。うん、だからその、そうか。あ、言及する必要はない。そいか、うん。はい。<笑><笑>いきますい、ね。いつも楽しく聞いています。ますね、日本一周の間、テスラちゃんはどうされていますか ツイッターやポッドキャストにたまに登場し癒されていました日本一周を応援しています松潤、うんま、この件に関してどう思いますかなんやかんやねあのえこれは言って大丈夫ですかインスタのあれとかねもちろ ん, もちろんそう僕とアンディさんとユースケさんはね割と毎日のようにテスちゃん見てますねなんであのあれをあのアカウントを運営してるのはお母さんですかお母さんです<笑> まずそのきっかけはもう僕がテスちゃんを見たすぎて毎日見してって言ってたらまあインスタグラムで投稿して共有されるっていうプラットフォームになりましてもしねあのこのポッドキャスト聞いてる方でえ僕の息子テスラちゃんを見たい方がいたらカリカリテスラ <笑>アットマークカリカリテスラで調べていただいてください可愛<笑><笑> い, い, いよねお母さんっぽいよねお母さん上ですはい。まあそんな話は置いといてですねまあテスちゃんすごく元気にしていますのですいませんちょっとねあのー、多分この日本一周が終わったらちゃんとブ l o g 撮ってテスラちゃんを映そうと思いますので今しばらくお待ちください、うん、あとそのインスタグラムチェックしてくださいという感じですね、えー、今回はそういった話をしたいんじゃなくてですねはい テスラちゃんの話はもちろん大好きですけれどもそんな話じゃなくて今回は何ですか今回は、まあ、僕が運営を担当させていただいているメディアについて深掘りして話していきましょうという感じですね、はい、トランスメディアですねトランスメディアトランスメディアって、まあ、以前ポッドキャストでもお話したんですけれども、うんまあ、あの分からない方もいると思うので再度このメディアのご説明をお願いいたします、うんはいまあ、トランスメディアっていうのは まあ、クリエーターの思考をよりアップデートするっていうイメージで持っていただいて構わないと思うんですけどまあそこでは、はいえー、ウィークリートランスとかさまざ、あ、まなコンテンツ、まあ、対談動画とかユうス、ん、ケ、まあ、さんの普段のあのシネマティック動画のこう編集画面を見ながら解説したりとかそうだ、ね、実際のロケーションでの 撮影方法をこう体系的に学べるみたいなコンテンツとか、うん、いろんなコンテンツを落としているのがトランスメディアって感じですかねそうですねまあ YouTube ではもうアップしていないような、うんまあ、編集画面を使った解説って、まああのね、多くの人に支あの選択肢を与えるって言ったとしても、まあ、なんかちょっとなんか抵抗もあるんですよね正直なところ、うん、なのでそういったところをメディアにもうがっつりと配信して、えー、るかっていう感じですね、うん はい、そうですねはいはいはい<笑>僕もすいません僕インスタグラム見てます<笑>ちょっとそうはい ト, トランスメディアそうですねまあなんかあのー、まあなんか言うても今大川悠介とかが解説していたりとかがメインになってるんですけれどもなんかかなりあの自分で作っていてもここまでなんか凝縮させてあの配信するってことそんな多くなくて、うん、またなんか ね、撮影方法に関して も, も本当にリアルな俺たちが撮影しているところはアンディさんに俯瞰して撮ってもらってあんまりそのなんだろうメディアのカメラを意識せずに、うん、あの撮影していたものもあるくらいまあなんかねあの動画を始めたい人たちには参考になるんじゃないかなっていう、うん、アカウントになってますねはいはいはいで今回このメディアのインスタアカウントを立ち上げたきっかけは何なんですか、はい、まあなんか僕もそうなんですけどあの Facebook で情報を流してもやっぱり、まあ、僕世代とかって結構若い世代は、うん、まあ、なんかツイ相性がいいのが Twitter とかインスタかなっていう感じだったんで、ね、まあ一旦そのインスタの方にも情報を落とせるようにして、うん、もうちょっとこうカジュアルにその。 あのメディアのね新しいコンテンツとか情報が入ってくるようにした方が、うん、まあなんか見てもらえるんじゃないかな、うん、みたいなとこからインスタアカウントを作ったって感じですねなるほどねまあすでにあのいくつか投稿されてるんですけれども、はい、まあなんか切り取ってる部分が結構面白くて、うんうん、僕たちが撮影してるときにまあふざけている様子だったりとか、うん、あとはまあ実際に解説してるところ で、まあ、一番いいポイントを切り取って、インスタグラムに投稿していたりとか、うんねまあ、メディアのなんか、ハイライト中の、中のコンテンツ自体は学べないけれども、うん、まあ、このような感じで配信していますよみたいな感覚がつかめるから、うん、なんかメディア、ちょっと、まあなん か, から何、何やってるかわからないけれども、興味あるという方は、多分、インスタグラムチェックすると、なんかどんな感じで配信してるかっていうの見れますね。うんうんうんうん はい見れます見れます。で、このなんかトランスメディアっていうのをまあ運営してみて、まあ今、撮影の企画とか、あとは実際に撮影編集の流れから SNS 運用までやってますけれども。 あのなんか今後このトランスメディアをどのようにしていきたいかみたいなその考えっていのは何かあるんですかんか最終的にはですけど、うん、まあなんか僕が例えば編集し始めたての頃とかに思ったのが、うん、こうなんか情報が多すぎて逆に探すのが大変になってるなって感じで、うん、例えばまあなんか一つ分からないことがプレミアの編集であったとして、うん、キーワード1個検索するとマジでなんか い, いろんな動画が出てきちゃったりとかしてて、うん、結構本当に 探すの大変だったたりしたんで、うん、まあなんかこのトランスメディアっていう、まあ、プラットフォームも使って、うん、まあなんか一つ大きなこうなんか学べるコンテンツもあるしわ、うん、からないことをキーワードを検索すれば一発でそれが出てくるみたいな感じの、うんうん、もうなんかそれを一つにまとめたものを最終的に作っていけるぐらい、うん、コンテンツ増やしていきたいかなとは ね、なるほどね。ねまあ、o g l e のもっとその動画に特化した方たちか、まあそうそう、まあ、例えば、フレームレートって検索したらフレームレートに関する記事がいっぱい出てきたりとか、うん、まあ、動画で解説だったりとか含めね、うん、そうですね、カクつくとかね、そう、そういうキーワードだけで出てきてくれたらめっちゃ楽なんで、まあ、確かに、動画始めたての時きの、ねまあ、人にとってはもう、最高にいいツールだ、ねうん、で、よすね、後押しできるというか、うん 確かにそれがなんか僕の最終的な思い描いているメディアの形ですかね、うんうん、確かにまあ何かそういうのはまあいち早くクリアできるような感じで、うんうんうん、あの日々たくさんコンテンツ作っていきましょうかそうですね、まあ、やっぱりそのすでにフェイスブックにはフェイスブックで今配信しててメインはね すでに多分700名ぐらいいると思うんですけれども、そ, ねまあ、そのぐらい、なんて言うんだろう、大人気のコンテンツになっていますので、うんうん、もしこのポッドキャストを聞いている方で、えー、トランスサロンとのまあ明確な違いは、やっぱり動画を、あのー、学ぶことができるというところですね。うん、すねあのより濃い、YouTube よりも濃いコンテンツを学ぶことができるというのが一番 の,、うん、あのメリットといいますか、利点だと思いますので、えー、もし興味がある方は、まあ、チェックしていただけたらというふうに思っております。はい、はいはい。そんな感じで大丈夫ですか 何かまあ日本一周中も今めちゃくちゃ暑いですけれども何だろう何か今んとこね仲良くやってますねそうですねそろそろもうバチる可能性ありますけれども、ね、あとねー<笑>やけどさまあ、結局疲労でしょ疲労とか睡眠でしょ<笑>う疲労睡眠がほんと大事だなって思った最近まあ別に疲 労, し疲労とかさ睡眠とか別になくても別に喧嘩してるわけじゃないし、うんまあ、まあまあまあ、まあ そ, ね、そこはうまくねうん やっぱり僕たちは日本代表で調子乗ってますけれども、日本代表として、まあ、やっぱり日本の魅力を世界に発信するっていう、この強い志じゃないですけれども、うん、ミッションがあるんで、それを達成するまでは帰れませんということで、でねまあ、全然帰ってもいいですけれどもね、お二人とも。<笑><笑>何、急にその感じ、<笑>二人ともいいですけどね、それはそれでコンテンツになるという<笑>あなるほど、ね、物語になるかもしれない、ね、それを求めている視聴者さんもしかしたら多いかもしれないし。<笑> 一<笑>人になりました<笑>。<笑>それもね、まあそれはそれでいまあ何があるかわからないですけどもね、うん、そういったなんか、何が起きるかわからないっていうこの臨場感もね、楽しんでて楽かっというふうに思ってます。ちなみにトランスタロンでは毎日、数センチの記事を書いていますので、進捗聞きたい方はぜひ遊びに来てくださ い,、はい。はい。そんな感じで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました、えー。ゲストはマッツンでした。ありがとうございました。はい。それではま、また明日。